고맙습니다다치죠다이아몬드잖아요다이다이아몬혹시이패들보드타보신분계신가요없어 요, 요처음이신거예요네이게저희블러머터파크에서패들보드를파도풀에서이용하실수가있는데만약에이걸빌리시면은저희가직접알려드리고할수있는 このウォーターパークで、ね、本当に楽しく遊びましたあとでもう今お腹がごこくこだからご飯食べに行きたい、ね、めっちゃ中づいためっちゃ<笑>今日はもう一生懸命遊んで時間が6時半に終わってしまうのでもう私たちはシャワーしてご飯を食べて行きたいと思いますね、とりあえず時間がないのでシャワーしてみましょう<笑>楽し ししかった超楽しかっっ、ね、見て見てほら日本の若ばっかりいいでしょ全然いいでしょやったー言ってみたらどううか パーパクでで遊んだんだすけどここ見てもらったら分かるようにとにかくすごく広いっていうのとあとは、まあ、日本でのオートバックにもう行かなくなってからすごく時間がたったのでやっぱ大人になってからまた来てみてもなんか乗り物もすごい怖かったのもあったしそれとあとはまあでも一番印象に残ってるのはその。 エレベーターがここにしかないっていうのですごくリップな気分を<笑>味わえたっていうのもすごく思い出になったっていうのとあとはここ の, <笑>この働いてる 方, 方たちが私の購読者といいねしてくれるっていうので見てますかねすごく楽しかったで、ね、す韓国にもいろいろ多分こういうウォーターパークもあると思うのでこの夏ちょっといろんな所行ってみたいなっていう あんまり私がアウトドア派じゃなかったんですけど実際今日こういう風に初めて来てみて体験したらなんかどんどんモーターパークの魅力に、うん、ちょっと今年の夏はいろいろ行ってみたいなと思っまので今年は可愛い水着をたくさん買ったので水着姿も一緒に今回の動画楽しんでいただけたら嬉しいです最後まで見てくれてありがとうございますといいねと登録ボタンもよろしくお願いします